こんにちは、アボルドです。今日はですね、洗わなくていい T シャツをゲットしたので、そのレビューをしていきます。皆さん T シャツって何回ぐらい洗いますかやっぱり1回着たら1回ずつ洗いますよね。この T シャツなんと洗わなくても着れるんです。今日はその洗わなくていいミニマル T シャツの話をしていきます。僕のチャンネルではこうしたミニマルなアイテムだとか、えー、コスパ生活についてまとめてます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。 今日はこの T シャツについてお話ししていきます何で洗わなくていいのかどうして匂いが残らないのかその秘密をまとめていきます実際夏だとか T シャツで過ごすことって皆さんあると思います僕も T シャツ好きでいろんな T シャツを過去に使ってきました1万円するようなブランド T シャツだとか390円で買えるようなコンビニで買えるような T シャツだとかいろいろと使ってきたんですけどもこれなんと 今度は洗わなくていい T シャツをゲットしたんですでもう友人に紹介してもらってこのエブリーっていう T シャツを今愛用してるんですけども何で洗わなくていいのか機能がすごい機能がすごいんですよその機能の話をしていきますでまず1つ目のポイント1つ目のポイントは撥水加工がすこぶるすごいんですこれをご覧くださいこの映像なんですけれども実はすごいあの水にこうつけてるんですよね水にバーって浸しながら でただこれがすごいのが吸収しないいんですですすすす水をごごくく弾発加工が特に何がすごいかっていうとこれもケミカルな素材ではなくてその加工技術がすごいらしくフ ィ, フィリアムですねフィリアムっていう会社が作ってるんですけどもフィリアムの加工技術がすごいらしくその加工によって水を弾くようになっていると発生加工がすごくいいらしい っていうのありますでその公式ホームページだとか見るとだとか使った下のレビューを見るとケチャップをつけたりだとかコーヒーをこぼしてもそれがはじくようにできてるんですよねこれがすごいんですよ例えば汚れってやっぱり汗かいたりだとかするとその汗を吸収してそこからバクテリアが発生することによって臭いだとか、えー、汚れが溜まっていくんですけどもこの T シャツもうもともと汚れをはじくようにできてますなんでその着たとしてもそこに T シャツが汚汚れれれををくくので、でいてくれるんもうそもそもこの T シャツが汚れないだから洗わなくていいっていう、えー、作りになってますで特にすごいのが何かっていうとやっぱり汗かいてもう実際僕これ結構着たんですけども何がすごいかっていうと汗をはじくんですよなんで例えば普通の T シャツを着て1日過ごした時の体の感じが違うんですよね 何がすごいかっていうと汗をかいてそれが吸収しないんで自分の体に汗が残っているイメージがすごく感じがすごくします、えー、もうなんていうんですかねお風呂に入る前の夜の体感だといいかなんて言うんでしょうちょっとベタベタするような感じだとかあとは持久走だとかなんていうんですかね夏のあ暑い夏場に もうムシムシしてすごい汗をかいた日のような感覚を体で受けるイメージですなので汗を吸収しないような感覚がすごく残ってますで要するにですねこの大体いつも着ている T シャツは T シャツに汗を吸収してもらうんですけどもこれはもう体に汗が残っていくんでこの T シャツは洗わなくても自分の体だけ洗えばいいっていうような作りです 正直それで汗の匂いが自分の体に残ってるかっていうと残ってないですねもう自分が洗うのでもうなかなか汚れない T シャツになってるっていう作りですで実際2日間3日間この T シャツを同じ T シャツを着ていくとどうなるかっていうと汗の匂いは残らないです汗の匂いは残らないですけどもう T シャツは洗うものだっていうふうに自分の中でステレオタイプバイアスだとか自分の中で何ていうんですか常識になってるんでもう体を 洗うんですがこの T シャツを洗ってないんで T シャツを洗いたいな早く洗いたいなっていう現象が起きてきますで実際10日間だとか着ていくとまあ匂いはそんなに残らないんですが感覚として洗いたいなっていうふうに思ってくるのが正直なところですで実際その1ヶ月間もう全く洗わずに使用してみるってことを、まあ、今後やってみたいなというふうに思うんですけども正直ですねこれ洗わなくても匂いが残らないっていうのがありますで実際なんでその匂いが残らないのか で汗は本当に吸収しないのかって話なんですけども、えー、実際この T シャツあの水を吸ってくれます水は吸います、えー、一応これコットンだとかでできてるんでその綿製品なんですよねなんで一応吸収するんですけどもその通常のコットンよりも 40% 以上の高確率で蒸発してくれるっていうふうに言われてます 40% 早くですね蒸発しやすいっていうふうな作りになってます なのでその一応吸収するんですけどもその吸収された水分が蒸発するようにできてるというところでもう発生加工プラスの蒸発する機能もすごく優れてるだからこそ汗を吸ったとしても蒸発してくれるんだよっていうような作りになってますで実際汗をかいて蒸発させるんだったらそのバクテリアだとか匂いとかもこっちにつくんじゃないかって話なんですけどもそれがおそらくあのこの作った会社さんの加工によって えー、蒸発してる、えー、もしくはあ体に残ってるように作ってるのもうこの T シャツに残りにくいように作ってるっていうのが、えー、ありますなんで実際やっぱり残ちょっと残ってるんですよねなんで10日間に1回だとか10回に1回は洗ってくださいねっていうような公式の発表になってます なんで、まあ、実際1ヶ月間あの着ようと思えば着れるんですがその倫理的というか自分の感覚的にあの早く洗いたいなというように思ってくるというのが正直なところですなんで2つ目のポイントでいくとあの蒸発しやすいとで蒸発しやすいんですがやっぱりちょこっと残るんで、まあ、何回かに1回は洗いますよというのがポイントの2つ目になりますで3つ目三つ目なんですけれどもこれあのフリアム っていう会社が作っててフィリアムの加工によってすごく素晴らしいんですけど3つ目はエコもかなり意識されてますっていう話です何がすごいかっていうとあの化学薬品を極力使ってないっていう話ですでプラスあの洗濯をしないので洗濯にかかる薬品だとか洗剤だとか水だとかを節約できますよっていうのがこの会社の歌い文句になってますで実際そのやっぱり2日3日 洗濯 し,、えー、しなくていいのであのその分エコですよねっていうのとプラスあのフィルマル加工っていうのが環境に優しい加工をしていて化学薬品をそれほど使ってないというのがあるのでそういった意味でもエコを意識された T シャツになっているとのことですで実際ですねやっぱり洗わないとムズムズしたりだとか僕の感覚的に洗いたいなっていうふうに思うのでまあその一泊二日だとか 3日に、えー、3泊4日だとかっていうような国内旅行であれば1枚でもいいんですがちょっとですね感覚もう気分的には洗いたいなっていうふうに思い始めるのでどうなのかなとやっぱ慣れなのかなっていうのがありますで僕は1枚しか今持ってないんですけども友人は2枚これを持っていて、えー、初日はこれを着てで1日目乾かしてで2日目に別のを着てでっていうのを1週間ぐらいやってるっていうふうに言ってたんでそういうふうな使い方もできるのかなとい う, うに まあ、正直これでですね 2, 2日3日ぐらいいけちゃうのかなっていうのが僕は3日ぐらいいけるのかなっていうふうには思ってますでプラスいいのがこれあの蒸発しやすいですよと発水加工もされてますよっていうのがあるんでグレーの T シャツが着れるんですよ皆さん夏場ってグレーの T シャツ結構敬遠しませんかあの着たくないなというふうに思いませんか何でかっていうと汗染みがすごく目立つからですよねこれ発水加工もすごいですしあの蒸発もすごく早くしてくれるんで 着やすすいんですよグレーの T シャツが夏に着れるだからこそ僕はこの汗の目立つあえて汗の目立つこのグレーの T シャツを選びましたで実際値段なんですけども日本の代理店これ海外アメリカの会社が作ってるんですけども日本の代理店を通すと8000円で買えます8000円ちょっと高いなっていう人はあのアメリカのサイトを概要欄に貼ってるんでよかったらそこから直輸入をしてもらえればなというふうに思います 大体50ドルだった5000円ぐらいで手に入ったんでそういった意味で も, もうそこそこ日本の代理店使うよりも直接購入した方が安いかなっていう感じですで実際使ってみると分かると思うんですけども結構こういった撥水加工だとか洗わなくていい T シャツって今出てきてますよねで僕もいろいろと使っていきたいなと思ってるんですけどももしこの視聴者さんがこの放送を見てくださってる方があのもっといい T シャツを知ってるよとか もっと安くて面白くて発生加工もすごくてあの全く洗わなくていい T シャツを持ってるよっていう方がいらっしゃったらよかったらコメント欄に教えていただければなというふうに思います今日はですねミニマルの T シャツ洗わなくてもいい T シャツのお話をしていきました皆さんいかがだったでしょうか僕もちょっとこれからもっともっと挑戦していっても実際1ヶ月洗わなかったレビューみたいなのとかもしてみたいなというふうに思ってますよかったらチャンネル登録よろしくお願いします 僕のチャンネルではこうしたミニマルなです、ね、アイテムを紹介したりだとかコスパ生活をどんどん配信しています、えー、で次の動画はです、ね、概要欄に、えー、おすすめの方法だとかをまとめてます、えー、次の動画は、えー、セブ島の豪遊の生活だとかジョージアの、えー、コスパ生活月5万円で生活するようなリアルについてまとめてますよかったら次の動画も見ていただければなと思いうふうにますまた次の動画でお会いしましょうありがとうございましたバイバイ